エレクトロどこにいるんだそう急ぐな虫けらくん今夜犠牲になるものが増えるばかりだぞエレクトロ、彼女を離せお前の相手はこの僕だ愚かなまったく愚かな愚かすぎるクモ野郎君んだまったくこれは私の私のものだ これはどうも。